百秋武道具店の動画。 ブログでのグレースやってますか今日は皆さん知りたがってたリクエストも多かった面会指導をやりたいと思います面会指導って難しいよねいまいち苦手な人相手と前が近くなっちゃってこんななっちゃう人脇ではなくてお腹打ってるぞって言われたことある人 YouTube のビデオ見て試合の開始どうの決まったやつとか見るんだけどあんな風にできない人ぜひ一緒にやりましょう まず、面返し導とはどんな技ですかって聞かれたら、相手が面を打ってくるので、返してどを打つ技ですって思うよね。でもこれが間違いなんです。まあ、少なくとも今日だけは間違いだと思ってください。もしかしたらね、これ面返し導っていう名前が悪いのかもしれないです。今日このビデオの中では、面返し導のことをこのように言わせてください。名前を変えます。 必ずこちらから最初に一歩入っておうちなさいと相手の面を引き出し相手が面が当たったと勘違いするほど十分に打ち切らせたその瞬間を突如電光石火の勢いで体を開きながら返して打つキレのある銅のこと逆に分かりにくいもう一回いくよ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 ポイントは2つですね。まず1つ目、面返しうって聞くと、相手が面を打ってくるから、これを受けて返してどうって思ってるかもしれないんですけど、これはやっぱり面返しうっていう名前、だから名前の話したんですよ、最初に。じゃなくて、必ずこっちから先に動く必要があります。こっちから先に仕掛けます。でもう1つは、電光石火っていう話なんですよ。面返しうって、返して打つ、返して打つっていう技じゃなくて、相手が来たところも当たる瞬間、 相手はもう打った、もう当たったってこう伸びきったその瞬間をうーんパバーンっていうこう一瞬で打つ技なんですよね。パンパーンじゃないんだよ。パバーンっていう技なんだよ。これだけ覚えておいてください。後からまた説明します。まずは基本の胴の足の動きからですね。麺やコテとは少し違います。麺やコテだったら一歩入って麺、一歩入ってコテ。 まっすぐ行きますけども、銅は右斜め前に行きます。一歩入って、ここまで同じですよ。ここまで同じ。そこから、銅。一歩入って、銅。この、横に体をさばくことで、相手はまっすぐ突進してきます。もう面が当たったって思ってるんで、突進していきます。これをかわすわけです。返しを打つときに、相手と前が近くなってしまう人、まずは足さばきを見直してください。一歩入って、メーン。 一歩入って固定と同じようにどう打つ場合にも一歩入ってどうまっすぐ出てしまっている可能性が高いです。その場合は一歩入って右斜め前もしくは一歩入って右横でもいいです。とにかくえまっすぐはいかない面や固定とは足さばきが違うんだってことを意識してもらうと前はまず少しは改善されると思います。あとは打った後の足が違います。面や固定は打った後に面 小さく送り足でいきますけれども、銅の場合は、う歩み足で構いませんもう一つ足の特徴としては、両膝、これをい。柔らかく使ってください、腰を下げるような、打つ瞬間、腰を下げるような体重を落とすようなイメージですね、これもメインやコテとは足の使い方が違います。 次に手の動きをやりますね。今日の動画はもう順番にやっていってますので、もうつまんないかもしれないんだけど、確認の意味でやってみてください。行きますよ。手は、胴を打つときは横じゃないです。横じゃないです。下から上じゃないです。下から上じゃないです。必ず上から下に斜めに切ります。このことを剣道の用語で、けさぎりって言います。けさぎり。けさに切るって言います。けさに切る。けさっていうのは、お坊さんがつけてるこれですね。 このことを消さってます。これ斜めにやってるでしょこれまあ、右左は違いますけどね。このように、斜めに切ることを、けさ切りって言います。けさに切ります。これが大事になってくるす。なんで横に打っちゃだめなのなんで下から打っちゃだめなのこれは2つ理由があります。一つは、まあ、剣道のしないとこう昔刀だかったから、刃があるよね。この刃筋が通らないから、ぶれるんですよ、とにかく。ぶれる。 まっすぐ正確に打てない。これが一つ。で、もう一つの理由は、早く打てないんですよ。これ、遅いの。こうやって、こうやって打つの。こうやって、こうやって打っちゃうの。遅いのね。だから、みんなが打ちさい返し動っていうのは、早い打つよね。来たところパンパーンパンパーン電光石下。思い出した。今日のキーワード。全光石下で、パパーンと打ちたかったら、これをなるべく上から。 スパーン手首を使って打つようになると小さく早く打てるようになるんですよね手の高さっていうのは受ける時上なんだけど打った時には下まで下げます上下上下これは手の位置が高いままだと受けるでしょ上で受けるのも一緒上で受けた後に高いままだとこういう位置になっちゃうのこういう位置になっちゃう下からとか水平とかになっちゃう これを下げる、んですよ。これを下げる。受けた後、下げるから上から下に斜めに切れるわけ、上から下に斜めに切るわけ、これが高いままだとこうなっちゃいます、みんなこれ、この位置が高いんです、受けたら下げる、もうここからここ、ここからここ、返しはここからこういう動きです、上、下、上、下っていう動きですね。 返しのを打つときに、みんな先生からね、左手を右手に寄せなさいって教えてもらってると思うんだけど、これ、寄せるタイミングっていうのがあるんですよ。これは実は、まあ、最初の頃はね、もう寄せたままやってもいいんだけど、上手になってくると、構えたとき、このまま、受けるとき、このまま、打つときに初めて小さくわからないように、さっと寄せて、スパーンと打つんです。 これが最初からこうなってるとやっぱ相手にバレちゃうんだよねこんだけのことなんだけどあい返し打つなって思われちゃうだからバレないように構えた時このまま受ける時このまま寄せてスパンこれが正しいやり方です、まあ、この話もめちゃくちゃ大事なんだけど相手の面を受けるとき返し道が苦手な人っていうのはどうなってるかというと腕が曲がっちゃって曲がっちゃって怖いから こうやってね自分の体の近いところで受けちゃうわけそうするともう相手との十分な距離がなくてどうしちゃってこうなっちゃうのねこういう打ちになっちゃうじゃこれをどうするか本当最初すごい勇気がいるんだけど相手が面を打ってきた時に自分も腕伸ばすんです腕も伸ばす伸ばして前の方先の方で受けるんですよ 先の方で受ける。ここじゃないよ。ここじゃないよ。先の方で受ける。そうすると十分な距離あるでしょ。この距離を使って相手が来るまでの間に体をさばいてスパンと。手を返して、ドー打つと。この距離がいるんです。どうしたってんの。だから手を伸ばして前の方で受ける。ここじゃないよ。ここだよ。 どう打つときに手を下ろすんだって話したんだけど、この手の位置っていうのは体の正面までです。正面まで。もちろん抜くときには行くんだけどね、打ったときには体の前で打ちます。よくあるのが、打つときに体の右に行く人、打つときに右に行く人、こ, こ, こんな方まで来てる。ここ。ここで打つと、体の前で打つと、相手の脇が打てる。お腹じゃなくて脇が打てる。 次は相手ののの面を受ける時の内の角度です。最初はこうやってやってるんだけど怖いからねこうやってこうやって返すんだけどこれがだんだんこんなにやらなくてもこれぐらいでもできるようになるこれぐらいでもできるようになるだんだん垂直に近くなってくるんですよこれはらいでできるようになってくる何がいいかこうやってどう打つのとこれぐらいでどう打つのどっちが速いそう、これぐらでだんだん角度がこうなってくるこれってもう返しっていうよりはすり上げじゃないって思うんだけどそうなんですよ返し銅って実はねすり上げなんですよ はい出ましたいつもの本全日本剣道連盟剣道指導要領に返し技のところに返し道のところよなんて書かれてるか相手が正面に打ち込むしないを右足を右斜め前に出しながら表でここすり上げるように応じるって書いてるんですよすり上げるように応じる返すんじゃないですよすり上げるように応じるだからササーン早く小さく受けると返し技返し技って思ってたんだけどこれは実はすり上げだったんだと 次は電光石火で打つって話をしますね。始当たっていうと、1で避けて2で打つじゃないんですよ。1、2じゃないです。これはいくら速くしても、1、2なんですよ。1、2。これだとうまく打てない。もう周りが詰まっちゃうんですよね。開始道のイメージは、最初のバッティングマシーンのイメージを思い出して、球がスパーンと飛んできた。飛んできた。スパーン。ここまでゆっくり。ここ当たる瞬間、当たる瞬間をパンパーンなんですよ。 ゆっくりー、当たる瞬間、パンパンここを早くここを早くするこれが返し道なんですよ。それで返し道のこのリズムの感覚、どっかに載ってないかなと思ったら、またこういう本があったんですよ。これも全経年が出てる、えー、社会体育教本改訂版と。で、これによると、返し技のとこ読むよう。返し技というのは、 相手の来る方向をよく見極めて相手の力を利用して返す技だから大ずるまでは緩やかに完全に応じ返しは電光石火の勢いで相手を制するやっぱりそうなんですよ返し技っていうのはシポン球が飛んできた当たる瞬間までゆっくり対応してそこからパンパンここで速くするだから12じゃないのシポンパンパン12じゃないってことだよね あとはもう怖いんだけど、相手をずーっとよく見ておくってことなんですよ。よくあるのが、やっぱり怖いからこうなって、どうも打つときもこうなっちゃう人。こうなっちゃうからもう見てない。だからよかったらこう、ずーっと見ておく。受けるときも、打つときも見ておく。打つときも見て、その後目を離す。これできると、相手がね、なんか見えるようになってくるんだよね。パンパーンで抜けると。 よく練習するときに1234とリズムを取ることがあるんですがこれだとこの練習はできるんだけど実戦ではなかなか打てないということになってしまいますなのでより実戦に合わせてパンパンパンパンという変化をつけて練習しましょう痛いいいい 痛い